皆さんこんにちは。写真家の成沢です今日ちょっとなんか後ろ違うでしょ。青いのつけてるんですよで毎回ね、毎回トライアンドエラーの繰り返しですよ。前回の動画で富士フィルムのフィルムシミュレーションっていう機能が動画撮影の初心者の人にはとてもいいですよっていうお話をしました。で、今回はその続きで、多少今更かもなんですけど、この富士フィルムの XT4 についいいてお話をしたいと思います正直言うと私このカメラ最初あんまり興味なかったんですよ。なんですけど結果的に自分も動画を撮影するようになってあ今これがベストだなって、えー、心の底から思うので今日は何でそう思うのかっていうところをお話ししたいと思います。行ってみましょう 動画を撮る上で一番大事なのは色なんじゃないかっていうお話を前回の動画でしましたその色っていうのはシネライクに撮りたいローコントラストサイド低めでおしゃれな感じで撮りたいっていうのがあるんですけどもミラーレス一眼カメラに搭載されている色はほとんどが写真用の色で動画用の色っていうのがなかなか少ないと。なのでで、えー、本来であれば ログで撮ってカラーグレーディングをした方がいいですよっていうような内容でその点フジフィルムのカメラはフィルムシミュレーションで「エテルナ」や「クラシック・ネガ」などの洒落た色を出せる動画向けの色がもうすでに入っているので初心者の人にはおすすめですよっていう話でした。これがが前回回ののおさららいいいですねね今回はじゃあ フ, ジフィルムの色がいいんだったら、ね どのカメラをじゃあ使えばいいのかっていうところで、まあ、この XT4 の話に入ってくるんですけども手ぶれ補正とバリアングル液晶モニターっていうこの2つですね、まあ、バリアングル液晶モニターはまあこうやって、えー、液晶モニターがこう変える自撮りとかがしやすいですよっていう、えー、動画撮影それこそ YouTube とか Vlog とかやりたい人にはやっぱこれ必須でまずこのバリアングル液晶モニターが付いてるってことがまず動画撮影においては 大前提になるのかなと思います持って私の話をしようかなと思うんですけど最初動画撮影をやった時にですねジンバルが必要だと思ったんですねジンバルっていうのはこういうやつですね手ぶれ補正の効果を出してシームレスな動画撮影をできるっていうこのジンバル最初から動画撮影には必要なんだと思ってこれ最初に買ったんですよでちょっとあの今セッティングしますどういうものか まあ、以前にポラリエ U に PG1 というレオホドさんのジンバルをつけて天体写真を撮るフォーク式というシステムのことをお話したことがありましたけどまあこのジンバルのバランスの取り方がそのままそれに生きるのでまあ非常に参考になったのですけどね。 でこれは何かとというと今これバランスが取れてて、えー、電気的に手ブレ補正がかかってますなのでこう動いてもブレないこっちもブレないっていう感じで、えー、と話を戻してバリアングル液晶じゃない場合ですねジンバルを使う時ってまあこういうですね追加のグリップとかをこうつけてこういう感じで使うんですけどまっすぐこういう風に使うとこう。 上下のブレを受けきれないのでこうやって斜めにするものなんですすよでこうすると上下のブレを吸収しやすくなるのでこういう風に使うやつなんですけどこれバリアングル液晶モニターじゃないと見えないんですよね。あの XT3 のようにチルト式のモニターだとこの部分がちょうど液晶にかぶってよく見るんですよこうやって。どうするかというともう一個モニターつけるんですね。 それでここにネジそれで私ここにネジついてるんですけどそもそもジンバル使う時にもう液晶が見えにくいってことでやっぱバリアングルモニターってなった方がいいとで VlogYouTube やる時もやっぱ自撮りする時にねえ自分みたいな YouTube やってるような人間にすればこれって必須なんですよて次手レ補正の話なんですけどジンバルって動きを出したかったり何かを追いかけたりする時に使うものなんですけど そういういいい撮影ばっかかじじゃないじゃななですかということで手持ちで撮影をしたりとか三脚に固定して撮影したりとかね、まあ、いろんな場合があるわけですよあとその荷物的に持っていけなくてちょっ と, とりあえずこれで撮りたいこれだけでこう撮りたいというようになった場合に手ブレ補正があるとこう手持ちで撮影した時 の, そのスムーズさって全然違ってもう差は一目瞭然なんですよね。 手持ちで手軽に撮りたいときにボディナイティブ良性があるかないかで、だいぶ撮り方が変わってきます。ボディナイティブ良性でジンバルのように追いかけたりできるかというと、それはできないです。まあ、そのこの手持ちでその動きのある動画を撮るときっていうのは、私はあの 60p で撮ってて、60フレームですね。で撮ってて、あと動画編集ソフトに取り込んだときにあの24フレームまで落とすんですよ。40% 遅くすするんですねそうすると多少スローモーション気味になるんですけどさすがに手持ちでは何ともなくても横に動いた時にちょっとブレるのは60フレームだったやつを24フレームに落として多少スローモーション気味にして表現するとするとあんまりそのカクカクした動きっていうのは目立ちにくくなるっていうであとなんかスローモーションで撮ると何となくおしゃれに見えやすいっていうねそういうメリットもあってそういう撮り方をして、えー、補っています。 あとねこれ USB 給電がでできるんですよ富フ士フのカメラは富士のカメラって電池の持ち悪いって昔から言われてるんですけど x d 4からちょっと電池が大きくなったんですけど私実は電池の持ち悪いって思ったことなくてまなぜかというとこういう風に撮ってたからなんですね。USB 給電ができるので常にこうやってモバイルバッテリーをつけておいてモバイルバッテリーからこう給電するようにしたんですよ。写真撮撮っっはこれパシャッ と, パシャッと撮って まあ、普段は三脚立 て, てねタイムラプスとかってやるわけですけども動画撮る時もこれやってましたやっぱ電源問題ってすごく大事でまあそれはそうですよ電池が切れたら取れないわけですから常にこうやってバッテリーが供給できるっていうのは非常に魅力的ですこれは XT4 に限らずの話なんですけどフジフィルムの強みなんですけどスローモーションの撮影ハイスピード撮影ですね押した時にオートフォーカスが効くんですよねでまたなんかログが ながらもこういろいろ音量を調整したりとかピントを拡大したりとかっていう普通はその録画を一旦止めてから何か設定をしなきゃいけないのが録画をしている最中でもこう設定を変えれるっていうのは結構ねなんか面倒くさくなくて助かりますね私 YouTube を始めた時最初の4回5回ぐらいはカメラの内蔵マイクにずっとこう話したんですけど内蔵マイクも意外といい。 ですよね、え皆さんこんにちはええー星空写真家タイムラプスフォトグラファー映像作家の、えー、成沢博之と申しますそこそこいい音が出てくれるので最初からねマイクとか回路ロ揃えるのちょっと厳しいなって人にはいいですよねまずキットレンズ1本あるといいのかなと思います1855の F2.8 から4っていうレンズがあるんですよ 結構あの汎用的ですごく使い勝手のいいレンズですね。でそれから F2 シリーズのレンズ23の F2 とか35の F2 とかこれは35の F2 ですけどまあこの辺の単焦点レンズが1本あるといいのかなって感じですね。あとはまあそのジンバルとか使った時にですねちょっとワイドめのレンズがあるといいんですけど。 歪みの少ないレンズがおすすめで、まあ、ラオアの 9mm の 2.8 とか結構値段的にも、えー、お買い求めやすいので結構おすすめかなレンズ自体が小さくて軽いレンズなのでジンバルに乗せても結構バランスも取りやすいですしねちょっとまとめるとですねフィルムシミュレーションがついてるんでまず色色のシネライクな色が何種類も入ってますよっていうことと、えー、バリアングル液晶モニターで えー、手ブレ補正がついてて、でなおかつその USB 給電電源が電池の持ちの心配がいらなくてっていうのがまあ富士フィルムのカメラの良さなんですけど、まあ、フィルムシピレーションありきですよね。やっぱ色がありきでそのそこから先の、えー、機能が備わってるかどうかっていうのがまあ、ポイントだと思います。まあ、悪いところもあるんですよ。ここに端子が集中していて、ここにまマイク挿したりとかするんですけど。 自撮りした時に、ね、ちょうどその線がこういろいろ刺すんで、まあ、そういうちょっと使いづらい部分とかもあるじゃ あ, あるんですけどトータルバランス的にフジフィルムで、えー、いい色を出したいなと思ったらやっぱりこれが今ベストなのかなっていうふうには思いますね、まあ、写真もすごくいいしねオートフォーカスも速いですし、まあ、いろんなところでトータルバランスに優れてる機種なんだなと思います、まあ、今動画撮影始めたら このカメラが非常ににおすすめになりま XT4 ですね、はい、ということでえ今日の動画は以上になりますねやっぱ自分も、えー、その YouTube 歴6ヶ月で半年経って今どれがいいのかなと他のメーカーのやつも使って、えー、どのメーカーが動画機として自分にとって使いやすいのかというのは まあ、それなりに検証したんですけどもやっぱ自分はなんだかんだでまだまだ初心者なのでその初心者目線で考えた時にフジフィルムのカメラがやっぱり使いやすいんだなっていうのを、えー、思い知りましたで最初は興味がなかったこの XT4 ですけどやっぱり今もこれがね一番いいんだなっていうふうには思いますまあいろいろなところで自分を助けてくれましたね、はい、えというわけでですね、えー、このチャンネル普段は星空とか タイムラプスとか機材のレビューとか天文情報などなどをお知らせしているチャンネルです今日みたいに動画の動画撮影の話もですねちょっとずつやっていきたいと思います写真撮影に限らず動画撮影に興味のある方もチャンネル登録といいねをぜひお願いできればなと思いますあと通知もオンにしておいていただけるととても嬉しいです はいそれでは今日はここまでになりますまた次回の動画でお会いしましょう、えー、それではさようならバイバイしたっけねバイバイ。いっ。今日終わりですね。なんかやりたいことがたくさんありすぎてね普通の仕事もこなしながらまあ動画撮影動画 YouTube 動画作ってるわけですけど。 なかなかね、時間があるようでないっていう感じがしますよね。まあ、頑張ろうと。ありがとうございました。